今回も失敗作世界は理不尽で残酷に エゴに従え狂気を滑ろあらがってみせるしないでする後悔よりしてする後悔の方が前向きでしょいい加減諦めてよこっちは全部見切ってるんだから 私は安心安全な女誰にも迷惑をかけるつもりはない俺が俺の顔をって何が悪い俺の価値を刻む古 る, ずるいよお兄ちゃんバニタスがこんな生きする可愛いいだな知らなかった俺は時と場所を選べる男だからなかける先生ったらまたこんなに机の上を散らかして私は この学園の執事。あなたにしか頼めないことなんです。どうか承諾か容認を。お前の論理こそ必ず誰かを不幸にさせる。それこそ悪だ。クズどもめ。お前らが。彼らをいたずらに苦しめたんだ。ただ、綺麗にしたいだけだ、ね。 では、女の子を困らせて喜ぶ、悪い人だぞ。俺がこの異変の元凶なんだぞ。みんなまとめてぶっ殺してやるギギギ。で、いきなり耳を掴むなもっと怯えろ自分の欲求を見つめ直す機会をやろう。欲求がエゴを形作るのだからな。そいつは主たるお前のエゴの分身、ケン 悪魔ってのは人のエゴを食べて成長する存在だその力とエゴでこの先の理不尽に抗ってみせる心が飛び跳ねるような愉快な戦いを見せてくれよ理不尽を教えてやるひざまずけせっかくエゴと意志を持って生まれたのに 理不尽なその英語その虚色で塗りつぶせ英語こそがお前だモナーク10月14日。 僕は殺してやる